興味がないふりしてただけの毎日が体育ても帰り道もないまま歩いた言いたいことだらけでも言葉にできなくってそう 「不幸に根の中幸せ」